世界観を表現した世界観が収められたものになってますで見た目ビジュアルのこのスカイルトネクサスのビジュアルの特徴だとかあとはキャラクターの見た目だとかさまざまなルックスについてこのクリップでは紹介しようと思ってますはいこの都市はこの世界の中ではあの一番大きな都市といいう風に紹介されていますとここはスオという都市でとこのゲームの中心になる場所です。 ォ防 の, の都市の見た目のインスピレーションはと東京ののの景景色色 と, と日本の90年代の景色をイメージしてますユニークなビジュアル部分っていうのはいくらかあると思うんですけれどであと今回はセルシェーディングとリアリスティックな背景を合成するような見た目を選んでいるんですけれどとそれはまず密度感を表現したいからというのが一つありました。 であともう一つはそのセルシェーディングのキャラクターとリアリスティックな映像が混ざることによってまたそこでも異質な見た目ちょっと面白い見た目にならないかなっていうのを模索しましたでただ単にセルシェーディングのキャラクターをリ ア, リ, アリスティックな背景に置いてしまうとあのすごく浮いてしまって見た目が変になってしまうっていうのを懸念してたんですけれどうまくそこを混ざるように工夫したっていうのが今回の苦労した点の一つではありますで。例えば今映像の中で東京タワーが映ってると思うんですけれど これはあの日本では有名なランドマークで海外の人も見たことがあるかもしれないものと思うんですけどその東京タワーがものすごく大きなサイズになっていてでこれ3 0 0 0メートの富士山と同じぐらいサイズがあるんですけどそれだけ大きなも の, あの本当はそんなにサイズない3 3 0ルの東京タワーをそれだけ大きくすることによってあのちょっとおかしい異質な景色みたいのを作りたいっていうのがありました。 そのさっき東京の都市をいろいろと混ぜるみたいな話をしたと思うんですけれどあのそれというのもその僕たちも知ってる街なんだけれどちょっとおかしいみたいなあのそういった異質さを出したいっていうのがありましてなのであの東京タワーも僕たちは知ってるものだけどすごく大きなあのこんな大きなサイズじゃないんだろうけどこういったものがこの街の中にあるってことで何かちょっと変な場所だなっていうふうに思ってほしいっていうのがありました。 で大きな桜の木というのは日本を代表するあの桜の木なんですけどそれがあまりにも大きなサイズになっていてこれもさっきの東京タワーと同じで質さを感じてててしいと思ってやっやることですでこれが本作の特徴となる「怪異」というあの主人公たちに立ちはだかる敵なんですけれどあのこの見た目についてはあの私はその 新規 IP 新しい IP の新しいクリーチャーということでと変わった見たたたた見見目目何か興味を引く見た目にししいいというのが1つありましたでその上でと私たちの感覚とは違うものを取り入れたいというのがきっかけにありましてと実際にアーティストの力を借りてこの会議のデザインを再現しています。 でそのアーティストの表現というのはその美しさがありながらもその死の世界だとかそのネガティブなイメージとポジティブなイメージを一つにしたようなあの幻想的な表現をする作家の方なんですけれどまた彼らの動きについてこだわっているのはあの私たちの知ってるような生き物でありそうであれ生き物のようであって私たちと違うものであるというのを表現したいというのがあったのであの動きの中に一見動物のようで急に違うような動きをするだとか。 人なのでモーションを作る時には人間っぽい部分だけはモーションキャプチャーを使ってるんですけどそうでない部分は手付けなどにしてその人間の動きとそうでない動きをミックスさせることであの不思議な動きにできないかなというのを考えてました。 はいえーまあ、共に新入隊員としてこう入隊したキャラクターが2人いるというところで同じ時系列から始まってただその同じ境遇に置かれている一つの物語を そ, のそれぞれの視点から描いていくでそれぞれ視点で描くことで、えーまあ、その時片方の視点では見えなかったあの状況とかを別の視点ではこう楽しんでいただける、まあ、そういうストーリーの楽しみ方を皆さんに提供したいと思って今回2人の主人公を用意しました。 そして1人目がこちらですね。ユ、え、イ、ー、とスメラギキャラクターですね。彼はですね非常に正義感が強くて、えー、幼い頃に海鳥バスグに自分が海から救われたっていう経験を持っていて、でその経験から自らも海鳥バスグに志願して入隊したというキャラクターになっています。はい。 そしてもう一人がこちらの重ねランドールですね。はい、彼女はですね非常に優れた超能力を持っているもうエリートと呼ばれる、えー、キャラクターですね。海討伐軍からも、えー、スカウトして入隊した、えー、非常に、えー、優秀なキャラクターです。左側がですねこの重ねの視点ですね。で右側がユイトの視点でのイベントシーンになっていきますが今重ねの視点でご覧いただいた通りちょっとユイトの姿が見えたりとか。 で今重ねの方ですね一緒に同行しているキャラクターこのキャラクターが実は未来予知の能力を持っているキャラクターでちょっとこのユートたちがやられそうだなっていうのはちょっとわかるようなシーンになっています。まあこの頃あのイゾの方は今止めてますけどこれはユートの方では入らずに次のシーンに進んでいきます。っていう形で、はい、進んでいくと、えーまあ、こういうふうに海が降ってきて。 あ、同じようなこう状況に置かれてしまう。まあユイトの方ではこういう風になってるんだなっていうのは分からずに進んでいきますが、重ねの方ではあ、やっぱりそうなったかっていう形でこう物語が進行していきますね。まあ、こういう風にこう同じ一つのシーンでもですね、それぞれがこうまあつながりを持って感じられるそういう風なストーリーラインを作ろうとして今回のこの。企画から今こう。 発売まででというところでもうほぼ4年以上かかってるんですけれどもこのストーリーラインというところももちろん企画の最初からこう作ってはいってはいるんですけど、えー、非常にこの多くの時間を要していてもうこの2人 の, このストーリーこう緻密にこういうふうにこう絡み合ったつながりを持った一つのストーリーとして完成させるまでにやはり2年から3年の歳月を要しております。であとはですね、えーまあ、アクションの部分に関しても 開発チームとすごく議論して決めてまして特にこの「年齢アクション」もどういうふうな年齢を使えたら皆さんが分かりやすく直感的にこう気持ちよくなってもらえるかっていうところは非常にこう開発の中でもですね議論を重ねてできてきた部分がありますのでこの「年齢を使う「唯一と重ね」のストーリーですね物語っていうのをぜひ楽しんでもらえればと思います。 はい、あの本作はですねもともと僕があのサイボーグ009とかいろんなキャラクターがいろんな能力を使って戦う集団っていうものが大好きで、まあ、そういういろんな能力を使う集団を改めてそのゲーム化したいっていう思いで企画を立ち上げましたあとそのサイキックアクションのもう一つの主軸としてあの SAS というものがあります。あの正式名称はとうんですけどその まあ、仲間キャラクターからその超能力を借り受けるシステムですね。その脳を接続して仲間キャラクターから超能力を借り受けることで、まいろんな超能力をユートと重ねは使えるようになります。今画面上ではあの放電の超能力を今使おうとしているんですけど、まあ放電の超能力だけに限らず、ま瞬間移動とか透明化とか、まあポピュラーで誰しもがその一度は使ってみたいっていう超能力を選定しています。あの本作のその。 キーワードとして赤い線っていうものがあるんですけど、あのさすを使った時にその赤いケーブルが背中に刺さってその戦うことができますの。そうですね。あのサスケーブルデザインする時にそのまあ、そうですね。見た人のその印象に残ってインパクトに残したいってこところはまずあったんですよね。で、そういう時見た時にあのまあ。 過去タイトルを見た時に例えばキング・ゲイナー の, その刺さってるケーブルだったりとかあとはそうですねあの、まあ、日本のアニメの「ガンツ」なんかもそのケーブルが刺さって戦う様っていうところがすごくクールだったので、まあ、そのあたりはそのインスパイアされながらそのデザインっていうものを進めた経緯がありますね。 はいあの本作です、ね、あの粘力で戦うんですけどあのまあ単純に投げ飛ばすだけじゃなくてこのロケーションに置いてあるオブジェクトをあのいろいろ活用することができますあの今あの工事現場にあるので工事現場のロケーションなのでダンプを上から落としたんですけどまあそのようにそのロケーションにあったそのオブジェクトをまあ自分なりに扱うことができるってところがはいここはそうです、ね、あのドラム缶を の中から水を出してその貝に貝を水浸しにしてますでその後そのまあサスの放電で戦うことで水浸しになったその貝を電気で痺れさせるということもできるのでそのまあ超能力念力とそのサスを組み合わせて戦うというところがまあ一つ特徴となっておりますまあしっかり遊びたい人もそのカジュアルに遊びたい人もまあ幅広く楽しめるものとなっておりますはいあのプレイヤーはですねあのまあこのようにあのブレインフィールドっていうねその 特別な必殺技を使うことができます。これはですね、あの海抜軍が使うことができる近畿の技で、非常に強力なんですけど、同時に非常に危険な技でもあります。あのユーチと重ねがあの展開することで、そのまあオブジェクトがその空間内に浮き上がって、その念力は使い放題になるんですけど、一方でその非常に強い負荷が脳にかかってしまいますね。なので、あの、まあ自分の言動がちょっとおかしなことを言ってしまったりとか、あとは。 聞えないなあのノイズのノイズのような幻聴が聞こえたりとか、あとそうてこのようにその途中で頭を抱えて動けなくなったりとかすることがあります。で加えてですね。あのこの残り時間の秒数があるんですけど、これが制限時間が過ぎると、あのゲームオーバーになってしまうっていう非常に危険な技になっております。はい、なんだけど、その非常に危険な技なんですけど、それをうまく使いこなして戦う自分がかっこいいっていう風な思いをプレイヤーに感じ取ってもらいたいなと思っております。 あとそのブレインフィールドを発動したらフードをかぶってそのたくさんケーブルが刺さった異様な姿になるかなと思うんですけどこれもそのダークヒーローっぽいかっこよさがそのすごく危険な超能力を自分が扱って戦ってるってところを感じ取ってもらいたくてこのようなデザインにしております。こちらの ブレインマップと呼ばれるシステムになりますね。あのこちらの、まあのまプレイヤーが成長するスキルツリーとなっております。あのこのように、そのちょっとその脳みその形をデザインしたツリーを意識して作ってます。で、そのまあ今チャージが溜め攻撃ができるようになりましたね。あのこのようにそのまあ、能力を拡張して、その新たなアクション。まあこの。 映像の中ではため攻撃で範囲攻撃をできるようになっているんですけど、まあ、そういったそのアクションの拡張だけじゃなくてそのまあ念力ゲージが増加する強化系のスキルだったりとかあとはアイテムを使用した後のそのクールタイムが短くなるような補助スキルとかさまざ、あ、まないくつかのカテゴリーのスキルを習得することができるようになっています。脳、まあ、脳みそをを神経を拡張していくような あのデザインにこだわっててそのまあスキルを選択してボタンをホールドすることでそのまあ神経が伸びていってそのどんどんどんどんその脳神経が拡張していくようなそういうその体型になることを意識してデザインしております、はい、あのブレインマップ以外ですとあのまあ基本的に通常のレベルアップでその敵と戦って経験値を積むことで通常のレベルアップでそのパラメータが底上げされるっていうことに加えて。 あの仲間との絆ですね。仲間と絆形成することで、その絆の力が強くなると絆レベルというものが上がって、そのまあ仲間から買い受ける超能力っていうものが強力になってきます。まあそのブレインマップと通常のレベルとあとはその仲間との絆を形成して成長させるってところがこの3つがこのゲームのその成長システムになっております。あのー。 このゲームその武器と念力の流 れ, る流れるようなコンビネーションってところが一つ特徴にしているんですけど、まあ、その流れるようなコンビネーションの体験ってところがシリーズ X だと 60fps で滑らかに体験できるのでその部分はすごくそのリッチな体験になってるなっていうふうに感じます、はいあのー、開発チーム一同ね、あのーまあ、スタッフ個々が全力で携わったタイトルですので是非楽しみにしていただけると嬉しいです From my team and I, プリーズエンジョイスカーレットネクサス。